ともよけですはい本日はですね僕の知り合いのあきらくんが車を購入したということなんでちょっと見てみたいと思いますじゃああきらくんちょっとはいこちらがですね車を購入されたあきらくんでーすこんにちはこんにちはどうですか車買ってみていや好きですね自分のマイカーはいじゃちょっとあの、見せてもらってもはいどうぞどうぞ大丈夫ですか、はい はい、いじゃあよろししくお願いしますすすすすすすすこここれれが、がさんんのです、はい、でででねね車種は何何にににな、はい、いいいで何色になるるるいいいイ色色もかかかポイントとかありままど気入ってず安い中古ん で, すくらでと思う、まあ、まあ。 タイヤとかもシンペースもあタイヤこれ、ひび割れてないですかいや、ひび割れてないですよこれ大丈夫ですか こ, こ, これやばいっすね続いて、ちょっとおすすめポイントそうですね、やっぱりあの中ですね中中ねはいエコースをつってるいうのですよ、ね、はい、これこ れ, これが十一キロいっいになると、はい エンジンが止まるー。燃費がいいんです。すごく。はい、なんか今、なんか結構多いっすよね。はい、信号待ちで止まってるってやつ。そうです。そうですで。またブレーキ離すとエンジンかかるみたいな。そうです感じですよね。ねはい、ああ、大丈夫どですね。これがもうついてるとついてる。ああ、なるほど。じゃあ、燃費も良くなる。はい。あと、エアコンのところとか。はい、はい。が、そう。綺麗。綺麗、ね。ダイヤルとかじゃなくて。はい、は, はい、はい。ああ、ラビつけられたんですかあ。そうなんですよ。ラ<笑>ビ<笑>つけたんですか。ラビと。ドライブレコーダー。え、は、え、い。へー 乗ってますよ、なんか波に波に乗ってまこれも自分でつけたんですかそうですね、つけてもらいました、ね、はい、じゃあこんな感じでそうですね、こんな感じですね、はい、なるほどですねじゃあちょっと、あの借りていいですか、髪はい借りてもいいですか鍵、借りてもいいですちょっと、はい、おめでとうまいますマジで 結構静かですじゃあちょっと今から二人の森に行ってきます<笑><笑>